はい、はい。こんにちは。<笑>こんにちは。えー、新泊の冬の作業の代理人。こいつ冬の作業ですね。先週と同じように股の部分のですね、不要な、うん、葉っぱとかあとそれから、えー、いらない枝を剪定してやっていくということでまずはそうかな。お掃除ですね。まず昼間マ を, を取ります。昼間のタグを。取ります。<笑>この辺が全部抜いていくと。はい、まあ極力根っこが残らないように。抜いてください。ああでもこれ残っちゃった。 この木はあの、うん、過去に動画で紹介した木です。そうですね。2002年前の11月頃に、ねえー、ほぼ初期ですよね。うん、盆栽球まだ登場したばかりの頃の、うん、ですはいまだ僕と昼間さんが打ち解けて打ち解けてないことですね。そうそうそうそうまだこの人は何なんだろうってね川崎先生の動画で撮っててね横目でてチラチラ見ながら。 イルマさんが出た方がいいっていうふうにハンタさんに言われた気がする<笑>あ、そうなんですかねなんかね急にねちょっと緊張してたなあの頃うんあ、<笑>ューさんもいや知ってますよだってもう知らない人ああ。いいっぱい僕人見知りですもんあ、そうですね<笑>私なんかどんな人かわからないですもんねいやもう、うん、自分のより年上の人たちに囲まれた状態でまあそうですね言ってるわけじゃないですか結構怖いですよそうですよね怖そうだしみんな<笑><笑>さあじゃあちょっと斜めに 植えつけをちょっと植え付けをですね変えてやってみましょうこれも2年でだいぶ太りましたね。太 く, な太くなりましたね葉っぱも元気になった、うん、そうですねだから本当は葉っぱを少し減らして取らせないようにしなきゃいけなかったんですよね、うんうん、太らせない方が文人気なんでいいと、ねうん、そうそう細い方がいいってこと結べなくなっちゃった緊張してるのか緊張しちゃって 僕 に, 僕に人見知りしてるので<笑><笑>一番嫌なのはその時と同じ服着てるっていう<笑><笑> 2年前と<笑>とりあえず縛ってですね、はい、角度がこんなのかもうちょっと起こしてもいいんですけどねで、えー、と今と一番こう気になってるのはですねっせっかく面白いこう曲があるんですね、はい、で頭がなんかこっちになっちゃってるんですけど<笑>、うん、本来はこれを頭をこっちにこうして。 ねじりたいとすると曲も見える曲も見えるし頭が起きてきて、はい、でこれが裏枝になってくるんですよねまあすべてが良くなるんじゃないかなと思うんで、うん、えっ、ー、とこれはこの枝とこの枝と 一本だけですね。針金をこうかけてやりたいと思いますでまずは先端のこういうめつみですねめつ み, みとあと古っ端のいらないところをとどんどん取っていっちゃうとでスッキリさせていらない枝をまた切っていくとはい、はい。いう作業をしたいと思いますんでめつみ は, みは先端の部分を先端部分を指の腹でっていうんですね、はい、これ爪じゃなくて指の腹で引っ張るように積むと抜 く, 抜, くです、ね、抜くような感じですよね こ, これですね心拍の葉っぱってこうねハートが重なったような形してるんですよね。 <笑>指が指が慣れないことしたんで指がつみま す, す<笑>ということでハートを抜いていくとですねうううハートを抜く指の腹で先端を抜いていくとであとは上の方からですね枝分かれの今このボリュームが一塊にこれなってるんで、うん、はいそうですね。これがどうなるかをちょっと変化、うん、写真後で撮るあたりとあっそうですねこここれもね。ははい、はい。いでまずこういうところの こ, こういうのですね、はい、こ, ういうこういうのもいらないですね取っちゃう少しこの辺の枝の分かれみ際をですね綺麗に見せるともういいかな取っちゃうかちょっと今度上に行ったら今度ここまた枝と枝の間にこういうのが出てきてる、うん、ですね抜いていくそうですねこれも取っちゃうかちょっとだいぶこれだけでもスッキリしたと思うんです ね, ですねここはねはいさらにこれも を取っちゃう。あ、これね。ここに枝がありますんでね。はい、そこのこういうのはいらないくなってくると。はい。大丈夫です。誰でもできます。これは。ここは枝がこう、二つあって、ぐちゃぐちゃにいっぱいあるんで、こういうのを取る、取る、取る、取る。取るちょっとまたさらに先に二股が出た。できたってこところですよね。ちょっとこれも取る。あ、やべえ。皮むけだ<笑>。<笑> ハサミで当て終わったですねあるってことですねちょっと面倒くさがってピンセットで抜いてしまいました OK じゃあこれここが終わったと終わったっていうことですねで、はい、このぐらいスッキリさせるさせたとさっきのはここです、うん、もっとぐちゃぐちゃこっちです<笑>これではい、こ、はいですね上から見たほうがこういう感じで枝が、あのー、分かれ目が見えるうんそう、そういうことですね型を見せるとはい型を見せる、股を見せる 全部の枝にや っ,、うん、やっていくってことですねこれはい、はい、では続きやっていきますはいいで今度古っ端が取ったんで今度下下枝ですね下の枝例えばこういうこういうい枝とかこれも下向いちゃってるんでねこの枝とこの枝を使っていくよって考えた時にはこっち向いてるのこれは下枝になると思うんですね下枝です ね, ね、うん、ここら辺を抜いていきますね、はい、下から出ちゃったのか向いちゃったのか分かんないですけどね いわゆる下枝、下とか上に出た枝は、うん、忌み枝とかまあそうですね、まあ、使いづらいっていうことですね使いづらいっていうことです ね, ですね、うん、見た目美しくないんですねそれ全部切っちゃったら枝足んない時もありますよねああありますあります、ね、それを曲げて使うとかそうですね上からかぶせるとか、はい、じゃあ次に、えー、と幹をちょっと磨いていきましょうか、はいはいえっと、これも上からやるからじゃ あ, あの赤いきれいな肌が出るまで、まあはい、やってもいいんですけど とりあえず虫がこう宿らないようにという程度 で, で、ね、前, 前回言い忘れましたねそれあそうですね、うん、虫が虫防止に、ね、虫帽子ですねはい美観っていうところと虫が宿るっていう帽子ですねブラシは真鍮製かな真鍮製です ね, です ね, ですねはい盆栽球ストアで販売しておりますああそうですね、はい、ステンのやつもあるんですかステンもあった気がしますステンはちょっと危険なんでね、はい、ステンやれば合はめくすぎちゃう、ねうん あの軽くやった方がいいですね。あの、日野さんが着用しているエプロンも。ええー、商売耐久ストアで販売しておりますと。はい、もうこっちです、はい、こっちです。はい。<笑>キムタクが着た服って、すぐ売り切れになるじゃないですか。はい、昔ね、はい、はい。なんか、それをなんか振ってます、私に。はい、盆栽会のキムタク。木村拓次郎が。拓次郎。偽物感がい<笑>全部遠く離れちゃったみたいな。うん。えー 今最近のキムタクが来てるんだ。ええー、金村拓次郎が。ええー、乾杯期待しております。<笑><笑>ね、でもあの、はい、この間のなんだっけ、金武拓が織田信長にぶしてね、馬に乗っていざ出人だっつっ て, って、はい、もうそれを見るためにお祭りでね、全国からたくさんの人が集まって。あ、そんなんやったんですか。ああ、やってましたよ。もうキワキワキワキワすごい。えー、あれもう男の人誰もが憧 れ, れると思うんですよねあれね。あんな風に。<笑>いい すよく決めたいんですよね。そうそうそう。そこにそれをやりたいというよりは。いや決めたい。決まらないですもんね。やったりするんですよ。そうすね、<笑><笑>ウィンクで<笑><笑><笑><笑>、ね。ウィンク。ウィンク。両目。ウィンクしたりしてね。かっこいいですよ。<笑>キャーッとそのためにね。 球でやっ<笑>こうひねってそうですね。 でいいとこを見せながら頭を起こして裏枝を作るとるたった一本でできてしまう。一本ででても綺麗になりました。あ、そうですね。難しいところです。難しいところ で,、ね、です。曲げづらい。曲げる背中に針金を当てます。隙間空いちゃってるけどもう い, いや。この三本の木だとどれが一番好きなんですか。うん これだろうな、でもこれは気がするな あ, あそうですか、うんまあ、さっきのね、うん、あれも面白いですけどす、ね、これはい、なんかいまいちあの大人しすぎちゃって、うんうん、落ち枝はねまあよくね落ちましたけどねけどこれが今ね最初の状態見たらうんって思ったかもしれない、ね、その3つの中でねあ、はいはい、だけどさっきのこの枝をこう上げて形が見えた時になら、うんうん、一番確かに曲も全部、うんうんうんうん、全体的にかかってるしうん、うんうんうん なん か, うん、かなって気はしますそうですね、うん、決まりきった形っていうのはなんかねちょっと面白くないというか、うん、じゃあこれですね、うんはい、これをこうねじっていくっていうことですねうん はい、とりあえずこんなふうにはいかっちょいいですねでかっちょよくなってきましたね、うん、はいそれであと枝を少し出ていきたいと思います細かい枝もかけるんですねあう<笑>そうですねええー、18と22二というふうにしましょうか<笑>前回の動画ではね<笑> 18, で18だけってやったんですけどどうしてもね18だけだとうれしで これもやっぱ棚作ってくるそうですね今後ろ、うん、こ, これはやっぱり一番ここが利いてる枝なんですけどここがごちゃごちゃっとしてるんでこれをこうねじって後ろの方に後ろの方に持っていくっていうことですね、うんうん、でこんなふうにまとめれば前はねなんか揃って見えますねうんそうですねそれとなく揃ってるんでまあ1本ぐらい針金かけてもいいんですけどななんかなんかやりそうです、ね、そこだそうにおいして、あっ、うん、り始めちゃった、うん、やった ハウスをね、ついにハウスを今取り付けるところです結構何度も今だから利益が出てるから何度も買えちゃうんですよね<笑>ダメって言ってないしだからちょっとこういう電動のこういう機械欲しいねとかなるほど、うん、今回し始めたから昼間さんめっちゃ儲かってるみたいな あ, あそっか<笑> あ, あそっかそうかそう会社の話です ね, です ね, ですね、うん、仕事真面目にやってますよっていう話ですねにやってるんですよ珍しく仕事楽しいですよって、うん 今細かい針金をかけほぼかけ終わりかけ終わりでまた余計な枝が出てきたんですけどどうしようかっていうところでい、うん、枝が多 い, 枝が多い特に上が枝が多いんで、うん、どうしようかなってなってますけどまあとりあえず作ってそのうち、うん、どれか抜くと思いますけど、うん、じゃあ一応あのそれとなく形作ったんですけど、はい、えっ、ー、とねシャリをねちょっとつ作りたくなっちゃったんで。 も、はい、うあと30分ほどシャリーの拡張拡張ですね広げるっていうところですね、はい、ちょっとね、うん、そうするともう少しなんかこう変化が見えてくるかなと思うんでなるほど、はい、とりあえずちょっと持ってきますはいお金ですか直々どっかいっちゃった 彫刻ととどこっっっちゃったクトクトちゃった<笑>んああったあ発売中<笑>発売中のいやでも、ね、こいで道具入れれが数個個しかかないおかげさま で, 300うこれあそうです私はもう完全に彫刻トイレに変わりました。彫刻 寒くなってきたんで、ではちょっと広、広げていきますね、これをね。はい。それと。どのぐらい広げる。どうだろう、倍ぐらいですかね、今の。今もうくっつきそうですもんね。そうですね。こんだけ太ったってことですよね。そうですね。ああ、あの心拍が気になるのは<笑>。売り物かなんですかね。いや、うん、手放しちゃうって。あ、そうなんですか。うん、買ったらいいじゃないですか。<笑>いやいやいや、いくらすんだからね。 あ、ここが割れたやつですね。ここが割れたやつですね。ことこで間あんまり飛び出したんで切ったんですね。はい、途中から。うーん、ちょっと将棋受けたな。本当にすごい木いっぱい持ってますね。持ってますね。枝がねまだ全然できてないんでね。まだ時間かかりますね。うん、まさしく時間かかるんだけど。 <笑><溜>息が取<笑>取っっっ、うん、っちちちゃゃゃうううかかれそのもいいい折っちゃいえました芯ができなかったら逆にねんどんどん。 これから先成長してたら、そこが折れちゃう可能性もしれ、ねうんうんうん、ありますよね。ね、かわって目印だけで、うんうん。終わりました。終わりました。終わりました。えっ、ー、と、車輪を広げてですね、えっと、一応この後ろの方から、ぐるっとこう回ってきてる感じが。 あると思うんで半周は、うん、半周は待ってるのかな今はい、っていう感じですねこの上ちょっとどうなるかわかんないですけどちょうど外側にねこう入ってくるといいかなって感じしますねこのも外側ねでこちらもこちら側に外側に入ってくるとという感じですねまあいいぐらいになった半、うん、分ぐらいそうですね向いた感じです、ね、はいそうですねまあ差し枝ここを前と後を分けましたけど裏枝はちょっとボリュームつけてだからこの右利きの曲がりにこう入ってこないように、うん ちょっと上げたんですけど、相当隙間がちょっと開くように、そうすると、これが強調されるんで。ええ、で、今最大悩んでるの、やっぱこの三つが多いんですよ。はい、この三つ、行き場がなくて、うん、だから一本落としたい。落とす落としたいんですね。はい、大きいかな、大、は、きいから、これを落とす。っていうのは一番楽なんですけど、うんまあ、こっちの間が全部なくなるんで、とりあえず取ってあるんですけど。 まあどうですかですね。でこれはちょっと落としづらいんですよね。うん、で後は頭が充実してくればこれ取るかもしれないし、はい、ちょっといずれにしてもこの三つが、えー、と多いんで、まあちょっと作りながらですね、少しまあ考えてどれか抜くようになると、い、うことですね。はい、重すぎて<笑>取れます。うん、<笑>はい、っていうところで大丈夫ですかね。そうですね。はい、ということでこんな感じで終したいと思います、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。 山さんにリクエスト等あれば。あればそうですね、こんな機会うやってもらいたいと、あ、それいいですね。持ってない機もありますよね。例えば、図書とか、あんま持ってないですかね。はい、はいはい、そうですね、うん。まあ、そうですね、まあ、もし、あ、なんだ、ちょっと探してきてもいいですし。なるほど。はい。リクエスト等あれば、ぜひ、えー、お寄せください。でで は, はい。じゃ、おまけ動画を。どうぞ<笑>あ、そうですね、この後です、ね、きっとおまけ動画。はい。楽しんでください。はい、はいはい、じゃだだ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 デザインじゃないですか。何。うわ、真っ白じゃん。<笑>真っ白で。<笑>やばいですよ。あれ。帰れる電車で。帰るしかないですよ。こんな汚れるとは。<笑><笑>思ってなかった。幼稚園さんは皆さんが。こいつの生徒さんが皆さん一致団結して、こういう作業をもうこなしております。なんて愛のある。ね。 ね、教室なんでしょ う, う、ねねはい、決して善意でやってるだけで、はい、<笑>肩働きさせてるわけではございませんそうです ね, です ね, ですねや痛くててやってるんです、ねまあ、です貴、ね、貴重な体験貴重な体験貴重な体体験験マスク<笑>ななてて<笑>り<笑>